さあ、どっこいしょ。 っっはい は <pelled being HD> い 小小的碎碎碎碎 好好好 言ってくれありがとうございました。さあ、続いてはですね。あ、映さんが。